はい、はい、皆さんこんにちは、ようでございますはい、どうも、スケでございますぜい、えー、す今日は、クロスリールっていうねあのー、もうマジリフティング一回も使わないでもう、うん、めっちゃ簡単にめっちゃかっこよくできるやつを、えー、みんなにもう最強に紹介していきます、はい、はい、で、クロスリールは あの 3, つ3段階に分けますはいでまあ綺麗な形だとこんな感じはいこれね、足をクロスしてでこうリールっていうんだけどこう、ね、上げるっていう動きになりますでまずその1段階目としてはただ挟むはいでここでくるぶしとくるぶしで思いっきりガチッってはたせる思いっきりあのちょっとジャンプしても取れないぐらいに、うん、これぐらい思いっきり で, で次2つ目はクロスするとここ結構大事です1、はい、回クロスしてでこの時にクロスする時にこっちの軸足にずっとボールをこう引きつけた押しつけた状態でクロスしてほんでこの時に反対側のくるぶしにボールの真ん中が来るぐらいまで持っていきましょうあんまり浅すぎてもこの。 クロスした足が後ろすぎてる前すぎてて前ですちょうど外のくるぶしの横にボールが来るぐらいでこっちのクロスした足はつま先でボールを押してる感じだねつま先とくるぶしらへんでグッて挟んでる感じでこれができたらだいぶできていきで、はい、最後の3つ目は上げるところこっちの左足のこの外の。 何ふくらはぎのところに沿ってあげるんだけどここで大事なのがちょっと倒れながらやって。いいですこっち側にこうやって倒れると必然とこっちの足が支えるために出るんでその勢いを使ってここにボールを沿わしてあげてあげるとめっちゃ楽そうめっちゃ楽にある沿わせるとこがねなんだかんだ最重要ポイントだよねそうだね こののわせるるを真っっぐにするっていうんだっけち ょ, い意識してちょっとずつスピードを上げていくとめっちゃ上がるようになりますあとなんか悪い例としてこうなっちゃう人上げようとするとどうしても人って飛ぶから飛んじゃうとうまく上がらないしヒールリフトみたいになるんであそうそうそうこんな感じこっち足が最後の最後までこうやって上がっちゃうとダメです の足しか動かさないぐらいの勢いでやってみてください、はいはい、という感じでえー、っと超絶初心者技です、うん、なんで、えー、みんな動画毎回ちょうどしっかり確認してやってみてくださいと、はい、いうことでえー、っと、俺らのインスターたくさん動画投稿とか写真上げてるんで、はいえー、フォローしてくださいあと概要欄に LINE、ね、アット、質問できるやつリンク貼ってあるんで登録してください、はい、以上ですバイバーイビ